ハッハッハッハッハッ うんうん「はっ、あ」うん「みぎに投げてはだ右に投げて」左 言って「それそれそれそれ」それ「よさこいっそいやった」さ「下右下右下」右下「はいこっちいきます」右 よっしゃよっしゃみんなできよって、ににててはい、ってるよっしよっしゃよっしゃよっしゃよっしゃよっしゃよしよしよっしーよっしゃよっしゃよっしゃよっしゃっしゃよっっしゃっしゃよっしゃよっしゃよっっよ 下右下左顔がきくて投げる にで気に入ってやってください。皆さん楽しんでますか。楽しんでいきましょう。ペイ三番振り返します。ああは。二輪に左に投げて振り回せ。撤収よ。 左に流れます。右左左を描き左 いやす。よ、いやすさ、よ、いやすさ、よ、いやすさ、よ、いやすさ、よ、いやすさ。なので、ありがとうございました。もう、さすがです。本番に強いです。ええー、では、お客様にありがとう、言いたいと思います。お客様に感謝、ありがとうございました。 参加してくださった皆さんありがとうございました。はい。以上、よさこい島でした。